私たは東京都日野市よやってまいりましたよそこい総卵部ウィングです<笑>精一杯演舞させていただきますのでお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いします<笑>いい<笑>それではまいります七色の翼を背に彩れこの大空をウィング2022ウィング2022 Pull you up. いつまで続くのだろう、この同じような景色の中、かつての希望を求めて歩いています。 滝がぼろな白明の道、たどり着いてもまた伸びていく。 痛かった景色一種類からの残り物闘病はつ電私の心の内にあった見つけられるまま進んでみよう下手落ちるも弾む光があったその軽やかな音で私たちを温かく聞き身近なやつを散らばった身の回りの小さな幸せを大事に集める のちちン私<音楽>私たちは私たちの夜で染め上げるサーサー太陽のように自分を照らして。 はいはい、どんな時も輝いようにするためにままだだくよ自分の裏に潜む思いを今ここに放てみんなでの日々の葛藤をこの手で払いこれまでのまくめの道すら力に変えて数えきれない光に手を伸ばしここまで導いてくれたあなたという光 その生きるよう私たちはきっと忘れない高らかに声を上げ絶頂のようにリングをここで羽ばたけあなたの心に栄養の花を幸運のごとく私色で彩って、はい、無数の可能性を秘めたその浜で愛の、はい、世界に飛び込もう 4分間に全てを込めて「ウィン w i n g 2 0 2 2恋浦ら」<笑>あ「あ ありがとうございました。